羽生結弦る不在の全日本フィギュア、過激ファンの暴走、なくなるも大会注目度が低迷で困惑の声。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。トーキコリンのフィギュアスケート男子で2連覇を果たし、2022年7月にプロに転向した羽生結弦るの存在感が増している。大晦日の NHK。 紅白歌合戦にゲスト審査員として7年ぶりに出演することが発表され、12月28日には日本テレビ系報道番組、ニュースエブリーのスペシャルメッセンジャーに就任することが発表された。一方、12月22日から開催された全日本フィギュアスケート選手権はというと、スタッフ罪の影響は大きかった。 12月25日に幕を閉じた全日本フィギュアスケート選手権。国内最高峰となる戦いは、フィギュアスケート人気の加熱とともに、これまで多くのドラマを生んできたが、2022年は少し違ったようだ。スポーツライターはこう語る。根強いスケートファンにとっては、坂本香織が順当に優勝し、難病を克服した三原部位が銀、男子も宇野昌磨が優勝し、 島田幸四郎が銀という結果に納得感はありましたが、やはり毎年見られたようなドラマはなく、地味な印象は否めなかった。唯一話題になったのは、宇野選手が世界選手権代表の選考基準に疑問を呈した発言をしたことくらいです。スケート関係者やテレビ局が最も肩を落としたのは、人気も実力も急上昇中の三浦里来と木原龍一の リックリューペアがフライトの大幅遅延とロストバゲージで急遽欠場となったこと。不運としか言いようがないのですが、日本ペアとして初めてグランプリ、グランプリ、ファイナルを制した二人は今大会の目玉でもあったため、関係者たちは明らかな落ち込みようでした。アイスダンスでレジェンドの高橋大輔と村本最中のペアが優勝し、 高橋は全日本史上初の2種目制覇を達成しましたが、こちらはそこまで大きな話題にはなりませんでした。やはり、フィギュアスケート界は、羽生結弦という大スターを失った影響が大きいと言わざるを得ません。平正五輪フィギュアスケート男子で66年ぶりの2連覇を達成したハブは、2018年に国民栄誉賞を受賞。 北京五輪後にプロに転向したハブは公式 YouTube チャンネルを開設し2023年2月26日にはスケート史上初の東京ドーム公演を開催するなど話題にこと書 か, かない全室のスポーツライターが語るこれまで自ら発信するツールを持たなかったハブさんが公式 Twitter 公式 Instagram も開設し バスソルトやバスタオルなど公演オフィシャルグッズも絶賛発売中で活動の幅が広まったのは明らかです。全日本フィギュアで男子フリーの放送もあった12月25日に重なるようにハブさんは TBS のサンドウィッチマンのスポーツ2年一2 VTR 出演しておりそちらの方が話題になっていました。プロに転向した選手が 全日本フィギュアの解説をしたり、関連番組に出演したりすることはよくあるのですが、羽生さんの場合は自身の影響力を考慮して、プロテン候補は後輩たちのためにもあえて競技会とは距離を置くようにしているとも聞いています。その背景には、あまりにも大きすぎる影響力に対する苦慮もあったようだ。羽生さんが大会に出場する際は、 会場全体がハブさん中心になりすぎるため他の選手にとっての影響は少なからずありました中継に入るカメラやメディアは常にハブさんを追いかけハブさんが優勝を逃した大会でもスポーツし始めるほとんどの報道が優勝者ではなくハブさんを中心に特集するリンクでプレゼントの投げ込みが許されていた時にはハブの演技後に大量のぬいぐるみの プーさんで埋め尽くされることが話題になっていましたがあれは次の滑る選手にとっては負担でもあった公式練習中に羽生さんとの衝突事故や進路妨害があると大きく報じられネット上で過激なファンたちが暴走して相手選手が大炎上するといったこともあるため公式練習に固くなる若手選手も多かったただ ハブさんのメディアへの振る舞いや競技への姿勢などを同じ大会に出ることで生で見て学べるというメリットは非常に大きかった。ハブ不在で注目度が下がるだけでなく、選手たちはそうした貴重な機会も失ったと言えます。浅田真央さんに続き、ハブさんまでプロ転向となった中で、日本フィギュアスケート界が彼らに甘えて次のスター育成ができていなかったという批判も集めています。 これまで大会のチケットは争奪戦になっていましたが、今回の全日本フィギュアは空席も目立っていたと指摘されています。そうした面でも、ハブ不在の影響をまざまざと実感させられた大会でした。当然、コメント、過激ファンは他選手ファンにもいます。ハブ選手への誹謗中傷はすごかった。ハブ選手が競技会を去った今でも、現役選手発言に絡めて、 関係にないのに、誹謗中傷を続けている方々もいます。そもそも、ハブ選手が登場してからのフィギュアスケート人気は、羽生結弦人気なだけだったのに、フィギュア全体が人気なのだと勘違いしている方々が多かったのだと思います。ですから、現在の状況は当然だと感じます。スポーツにおいて、スターを作ろうとすること自体が間違っている気がします。 スケート連盟は芸能事務所ではない。スポーツはアスリート自身が努力し競い合って実力は両者がトップになるものではないでしょうか。スターになれるかどうかは本人の生まれ持った資質によるのだと考えます。過激ファンは他選手ファンにもいます。ハブ選手への誹謗中傷はすごかった。ハブ選手が競技会を去った今でも現役選手発言に絡めて関係にないのに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 織田信成が活躍していた黄金時代の方が断然チケット入手は難しかったです。浅田真央、高橋大輔、羽生結弦のようなスター性のある選手はなかなか出てこないかと。今は男子選手の層の厚さ、女子ではジュニア勢がかなり力をつけてる選手がいるので、シニア選手との戦いどころでかなり見応えがあると思うので、昔が異常に人気があっただけで、 今は普通になったくらいかな、と感じます。何の取材もしてないような記事で、ハブさんのことも、アマチュア選手のことも、フィギュアスケートのことも応援してないですよね、ポストセブンさんは。全日本は全て完売とまではいかないでしょうが、結構お客さんも入ってましたし、選手の皆さんも頑張っていたし、ハブさんも新しい場所で活躍してます。炎上目的なんでしょうかね。